本当に夕暮れになってきました、うんいい。ちょっとね、ロマンティックな空気も漂ってきたところで、えー、こんなロケーションにぴったりの素敵なアーティストが登場してくれるようですよ。はい、ラジマイちゃん、紹介の方よろしくお願いします。はい、清水アツシさんです。どうぞこんにちは、清水アです。 えー、と僕はあの神戸出身で今大阪に住んでるんですけど、えー、今日は3曲ぐらいライブあの曲やりますけど1曲目せっかくなんであの神戸でできた曲を、えー、神戸の僕バーで出会った、えー、女性に女性の外国人の女性に、えー、一目ぼれしてすぐ作った曲を聴いてください「いとしのサマンサー」「君 アフター5僕にくれないかサマンサあサマンサ夕方から始まるハッピーアワー5時から7時までサマンサあサマンサ 星のサマサ。僕は生ビール、君はライブサワー。 「サマンサー あ, あサマンサ」「タバコ吸ってたのね」「ピアニッシも細くて長いね」「サマンサー あ, あサマンサ」「君がいればヘブン」 っで今日はこんなにたくさんお集まりいただけるとは思ってなくて僕 CD5 枚しか持ってきてないんですけどその5枚ぐらい売れたらなって思いますえっ、ー、と1000円で6曲入ってますあのタワーレコードっていうとこに行くと11曲入りで僕清水淳っていうんですけど11曲入りで2500円っていうのがすごい高いなって思って最近1000円で作りました じゃあ次の曲は僕がそうやって音楽活動であのライブとかでツアーとかで全国、日本全国出っ放しでツアーとか行ったりするんですけどこの前あの3ヶ月間出っ放しで行って付き合ってる彼女のもとに帰ったら彼女がお見合いしてたっていうすごいあの悲惨な事件から曲ができました。えーっと こういういにちゃんと MC で言っとかないと最初の A メロの始まりが「の君の家の周りをぐるぐる歩いて」っていうのから入るんで す, すごいストーカーやと思われがちなんで、はい、じゃあ「YOU」っていう曲を。 「やさしいひとの 楽しいいい曲で終わりたいと思います、えー、とすごい分かりやすい曲なんであの僕があのいつもあの練習でお客さんにこうやって歌ってくださいっていつも練習してますけど今日はあの夏やし皆さんお酒も入ってるしきっとそんな練習しなくても言ってもらえると思うんで簡単なんでこれでみんな言うてくれんかったら僕今日で音 楽,、えー、音楽やめようと思うんでぐらいいきます。はいではいではいで いいよ ビ ッ, ビッグバンなんで二階裕太やろうってことでしょ。これ1個目のビッグバンがあの宇宙の本間のビッグバンで2個目のビッグバンがあの東京ドームとかでやるタイプ の, あの韓国のビッグバンでもそれ踏まえてもう一回に「ビッグバン!」から「ビッグバン!」 もう終わりましたからね一応。もうあなたあなたたちのそんないらんのですよ。もう。もうセンス。いやいやいやもうやめて。いい余韻が残ってるから。かシムラ君の声の余韻が残ってるの。じゃね。ビッグバーンはな、最初は宇宙でバーンってなった方のビッグバーンで、うんうん、その後のビッグバーンカラーの方はな、東京ドームとかな、うん、っちの方でこうやってこっちそれを考えて聞いてな。うん、聞いてましたそれは。<笑>それを聞けるから。聞けるから。 おいでおいでよ。やめてあげても要因があるんやから、改<笑>めまして、じゃあ、どうぞお願いします。ありがとうございます。ええー、そう、うちの感動してんやん、うん、若干。<笑>なんで、感動なの後に若干映ってるかな。<笑> CD 売ってるかな。5ごめん、ごめん。<笑>ちちなみに、ラジマちゃん、どのあたりに感動を。なんか悲しくなってくるよね。 それ感動。<笑>かわいそうなんやなって<笑><笑><笑><笑>ア<レ>ミ。あれみ。 え、今の中にいろいろストーリーがあります。<笑>ワイシャツは誰のものかなみたいな。いあ、こね、優しい人かなと、ね。いやいい、いい歌詞でした、いい歌詞でしたよ。来たあ、僕もあそこが一番寂 し, い寂しくなるとこですね。あ、ベランダ見える位置なんや。そうそやったらよかったのにな。<笑>かにいろんな映画浮かびましたね。<笑>なんで笑いながらよしんすなんでや、<笑>飲みに行こうよ。 飲みに行こうや違う飲みに行う違う深く聞かないとね子ち、まね、で寝てるのかなってまだ出してへんやろうな言って飲みに行かないとね<笑>飲みに行かとかいけないかもしれませんあの涼しくなってくるとね水分補給忘れがちなんですけれども、うん、日中にかいた汗とか疲れはいつの間にか体の中に溜まっていますステージ楽しみながら水分補給してね休憩しながら 8時30分には花火が2 0発ドドーンと上がる予定なのでそれまでぜひぜひお楽しみください、はい、さあ清水あずくん港祭りのこの大きなステージこうや、ん、ったら<笑>声で大<取>事<笑><笑>もうもうあかんやん<笑>ちょっと時間がっ た, った ち, ょっ、はい、<笑>ちょっとびっくりしました<笑>もうもうでへん スリーのスペースはいばかりいかがでしたかいやーこんなにさっきも言ったんですけど、うんまあ、夕方なんで、うん、ビール の, あの、うん、売れ行きがめちゃ良くなってるんです逆に涼しくなってきてっめちゃちゃこんな感じでビール飲むめめちゃおいし い, いですねいいそうですよねこのぜひほろ酔いで旅見てもらいたいですいいと思うのまたあの清水アッチさん、はい、お酒すっきゃんな、はい あスッキーです早く飲みに行きたいんですけど、<笑>もう解放されて早飲み、はい、<笑>今、軟禁状態に行つたと<笑> お客さんも含めてね、トの皆さんもぜひ演奏ができる程度トークができる程度であればお酒も楽しみいただきながらとか言うとくまちゃんがもう飲も う, どうかなってもう飲みましょうよってなってきましたけど清水君、今後の予定だけじゃ聞いておきましょう。 大阪のライブが多いですけど、神戸は8月の8日に、僕さっき愛しのサマンサっていう一曲目に、イギリス人の女性に恋して作った歌っていうのをバーで出会って、一方的に恋したサマンサの曲、はいのはい、一方的に恋した、そのサマンサと出会ったバーでワンマンショーありますので、8月8日に はい、死にるなそれさっきのが「いとしのさまさ第一章なんですけど二章、三 章, 章もできないあってあ色々あっ て, あいろいろあ っ, てったの で, いんで、ね。 チューリップハット、チューリップハットしてます。マバンドマンがよく行く。<笑>マンドマンがよくしてます、はいく、はい。チューリップハットってど、どのあたりなんですか。東門です。東門の、ちょうど真ん中ぐらい、まあ、バーチューリップハットって検索したら。三宮の東門街のちょうど真ん中あた り, り。バー、チューリップハット、サマンサと出会ったって検索したら。そこまでいかんでも、そこまでいかんでもあります。僕とサマンサの写真が出てくる。はい、そ, こ<笑>そこまでいかんでもいいですね、はい よろしくお願いしま す, ます。ぜひぜひ皆さん足を運んでください。はい、お願いいたします。はい、ますー素敵なお宝を届けてくれました。清水淳さん、ついつさん、沖の博将、お送りください。ありがとうございましす。CD もあっちにあります。5枚だけです5けくく。5枚だけ。うち、ん、買おうかな。1枚減ったわ。あと4枚だそうですよ。くす皆さんに届けてください。予約1枚入りました。うち今日1000円しか持ってきてない。1枚買えますね。ただ家には帰れませんね。歩いて帰ります。いろいろ心配ですけども。